前回に引き続き旭化製株式会社が製造販売しているプレミアムストレッチファイバーのブランドロイカのご紹介をしていいいきたいと思います第2弾の今回は私たちの身近にある商品を実際に手に取って触りながらロイカの特徴をさらに教えていただけるということですごく楽しみです ア, サヒカ製アドバンスのチンささんんと中山さんですよろしくお願いします。 よろししくお願いします。旭化成アドバンスではさまざまな機能を持つロイカにナイロンやポリエステルなどの糸を巻きつけたカバーリンングヤーンといいう糸を販売しています例えば織物などですがロイカは生地の作り方によって単独では使えないものがあるのでナイロンなどでカバーした糸を使いますこの糸を編んだり折ったりしたものが生地や製品になっていくのです。 芯となる部分にどんなロイカを使用するかによって機能性が変わりますまた巻きつける糸の太さや種類によって製品や生地の厚みやボリューム感が変わりますこちらが実際の糸の写真になりますえーすごいえーなんかすごい糸が巻きついてるのがすごくわかりますね はい、山内さんはどんな機能を持ったロイカがどんな用途や製品に使用されていると思いますかえんだろうでもパッて思い浮かぶのはですかねでは実際の製品を見てみましょう今回はロイカが使われている製品の中からストッキングをお持ちしました山内さんはストッキングやタイツは普段から着用されたりしますか はい、えー、っと今日は履いてないんですけどあの冬場とか寒い時はもう毎日お世話になってます実はこのストッキングはカバーリングヤーンだけで作られた製品なのですロイカに細いナイロンを巻きつけたのがストッキングで太いナイロンを巻きつけたのがタイツですタイツには40デニールとか80デニールなどと書かれていますよねはい、私もデニールの数値を見て買ってます でもなんかその数値、ただその分厚さとか透け感とかその違いだけだと思ってました実はこれは巻きつけているナイロンの太さのことでデニールとは糸の太さを表す単位なんですちなみにですがストッキングが一箇所破れてしまいそこからほつれてしまったなんて経験ありませんかあります、伝線ですよね ロイカ SF という糸同士が熱でくっつくタイプがあるんですがこれを使用するとストッキングの電線がしにくくなるんですよく電線しにくいと書いてあるストッキングってありますよね、はい、そういった商品の中にはロイカ SF が使われているものもあるんです私たちが日頃買ってるストッキングにもロイカの糸が使われてたんですねそうなんです実際に比較検証動画があるのでご覧ください これ一般的なストッキングに穴を開けるとあのこの電線しているのがわかると思いますこれはロイカ SF を使ったストッキングなんですけどさっきと同じように穴を開けても全然さっきと違って電線しにくいのがわかると思います本当だすごい足の匂いに効く消臭機能を持ったロイカ CF を使ったストッキングです 特に靴を脱ぐ機会があるときって足の匂いって気になりますよねこちらの動画を見てください匂いの成分に赤い色をつけた液にロイカを使用した生地を入れますロイカ CF と機能のないレギュラータイプで比較すると匂いの吸着が違うのがわかりますよねこんな風にただ伸びるだけがストレッチと思っている人が多いのですが実は裏側にしっかり機能が備わっているのです またこちらの着圧レギンスはロイカエッジエスというソフトに伸びてフィット感に優れる糸を使用したものになります山内さん実際に試着してみてもらってもいいですかえーいいんですかえー、履きたいですどうぞ<笑>ありがとうございますじゃあ行ってきますはい履いてきました <笑>はいそうえすごく履きやすくてなんかフィット感はあるのにめちゃくちゃ動きやすいし窮屈感は全然なくこれでなんかダンスを撮りたいなって思いました<笑>そうですね着圧が変動しにくいのでバランスよくフィットしてくれて足のラインも綺麗に見せてくれるのが嬉しいポイントだと思います。<笑>はい 普段私はアイドルをしていてダンスを踊る機会がすごく多いのでそういういいいアイドルにもありがたた商品だなと思いました今回ご紹介していただいたブランドの商品については概要欄にホームページのリンクを貼っておきますので是非ご確認いただければと思います今回は実際にロイカを使ったレギンスを試着してロイカの特徴を肌で感じることができました